皆さんおはようございます。六代目です。6代目のネットで見た話題ということで、畳を入れ替えたり、まあ、家を解体する時に古畳として。まあ処分する畳が出ます。今回見つけたネットの話題がですね。灰畳要は処分する畳をペレット燃料にすると固形燃料ですね。あのイメージとしたら形的にあの？ えー、お店に売ってあるウサギの餌とか、あと、ペットのトイレみたいな、こんなちっちゃい、ああいうやつだと思います。まあ、用途はですね、これはあの燃料に使うやつなので、その動物が食べるとかそんなんではないんですが、処分するわら床の畳ですね、その稲藁を使って、そのペレットを作るということらしいです。 えー、これの場合は多分用途はそのストーブとかでもなくおそらくなんか工場かなんかで使うもっと火力が強いやつに使うと思われます、えー、灰畳もそういう有効活用な仕方があるのであればどんどん広めていってほしいと思いますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いします